はいえ皆さんこんにちは吉田ですえー、本日はですねここはアイカフェに来ていますで本日のゲストはこちら来たよ俺だよ<笑><笑><笑>れ<笑><笑><笑>あれ、はい、戻っちゃった戻っちゃった笠原プロですはいは、はい、こんにちはヘリウムで挨拶してもらいました来た<笑>よ<笑><笑>なんかまだちょっとはい。 えー、今日はですね、イベントで、ねえー、アイカフェ初立てによくなされいいですね、うん、で、その前ですね、ちょっと瀬戸さんと動画を撮ろうってことがって、うん、瀬戸さんはもうスティールもソフトもめちゃめちゃやらなくて今年、えっ、ー、と去年年間チャンピオン、年度目の年間チャンピオンそしてワールドチャンピオンシップに出場して、うん、活躍されてるんですけど僕も、一、まあ、回予選で当たってますけど、勝ちたい勝ちた い, ちたい分かっ た, 分かっ た, 分かった頑張ろう、えー、あ れ, あれ構わない構わない と、はいうことで今日 は,、ねはい 今, 日ははい、今ここに設置されるマグネットのダーツで三マル一を対決しようと思います。やろう。うん、でルールはえっとスティールと同じで、えー、セパブル。セパブルね。はい。はいはいはい、でダブルアートはきついんでシングル。シングルオッケー。シングルオッケーでや っ,、はいはい、やっていきます。これでますお願いします。ああすご<笑>い。<笑><笑> マジで変わってるんん、ね、<笑><笑>ミルしますうまいよ。う<笑><笑> 結構練習してきたよ。ありがとうございますすー 戻りか。かああー、はいはいはいはい、点8点18 点, 18 点, 18点でしょ。ょここれ、えーねねね、これ。セセパパレレトね。ね<笑>、ね。ね。持って。ないちと、まますすやばい でよしこれなん何弾くのかな<笑> あ, あれどっち ?12 号どっちあ !1?12? これ12っすあ、はい何でそんな… 35? 何でそんな刺さるの刺さるで<笑>かっこ<笑>こっちの無理無理無理無理<笑>無理無理無理何これ、8? これ十八点じゃない十八、えー、点十八点あじ二十八点、うん、ピザ<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>あれ五だあ れ, だ<笑>あれもしかしてカーリング方式でずらす頑張<笑><笑>れああ下がって下がってないよ。<笑> おお、20。 っ分かかきたかもや22、えー、とー22点い や, 25 25 56点いや69です。 あ, あ、168まで。あやばい168はねおっ Two h Ah! ah! 60? 60? 60? 60 90, 96. 96 n e e d e d h i t t h e n t y six hundred, s double eighteen. From Shaheen, I'm sorry. Two sets down! I'm、okay. sorry. I'm sorry. I'm sorry. It's I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. 二十一人がさまず日本に入る大きさじゃないかな。で 112年。 す、はいま、ね、しん。 61だから42 16 16 19 35, 26 26、あ今26、えー、あ、あ、は点今入ったじゃあダブルかな<笑> <笑><笑><笑>はいじゃあ、えー、ということで、今僕が二十九だつ。二十三、二十九だつ、あ、声変わらない。変わらない、ね。変わらない。変わらない。二十九だつ、はい。はい、来ました。さあ、初めて。まあ、<笑>この後、本当に、大事な、チャレンジがあるので、うんで、そこでもね、足したいと思います。まあ、でもね、あの、マグネットだつ、ね、難しかった、<笑>難しかったけど、<笑>まあ。<笑> そうだな。これはもし、ハルキさんが見てるんだったら、ハルキさんともやったほうがいいんじゃないかな。<笑><笑><笑><笑>ありがとうございます。ありがとうございます。はい、えっということでこの動画が良ければ、グッドボタン、高評価、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いします。チャンネル登録しないと本当マジで、あのー、これやって意味ないからお願いします。<笑><笑>あと、浅田選手と僕、ツイッターやってるんでフォローの方よろしくお願いします。それではありがとうございました。<笑><笑><笑><笑> ハだよ<笑><笑>